皆さんこんにちはダイアログフォー4ープルフォトジャーナリストの佐藤慶です 今日はちょっと海外のお話をしたいと思います。このフォトジャーナリストという仕事をしていると、世界のあちこちにお邪魔させていただく機会が多いんですけれども、そういった取材の中では、もちろん、あの、様々な社会課題、社会問題に触れて、大変な経験をされた方のお話を聞いて、写真を撮って、それを持ち帰るということをしてるんですけれども、僕が現地で感じることっていうのは、それだけではないんですね。むしろ僕の知らない世界の様々な価値観、 社会などに触れることによって僕自身がすごくこうポジティブな気づきをいただいたり自分自身今までの生き方を見直してみようというきっかけをいただいたりということがたくさんありますで今日はその中でもザンビア共和国という国で僕自身が学んできたことの一つをお伝えできたらなと思います アフリカ南部のザンビア共和国というところに僕はあのこの仕事をする前に NGO の仕事でしばらく暮らしていたことがあるんですけれどもそこはもちろん日本と比べるとあのなかなか。 不便なことも多くてですね例えば電気も常に通っているわけでもないですし水道も朝の12時間通ればマシな方で水道が通らない時は井戸水だったり湖の水を汲んできて太陽で殺菌して使うというような生活をしていましたで中でも困るのがですねやはりあの冷蔵庫がない。 とということなんですよねで冷蔵庫がないと何が一番大変かというと例えば肉を食べたいとなった時にお店に行っても、まあ、電気が通ってないと冷蔵庫がない。 じゃあ何を買ってくるのかというと生きた動物を買ってくるわけですよね。もちろんあの日本でも数十年前はそういったことは普通だったと思いますしいまだに誰かが命を奪ってくれるからこそ僕たちは肉を食べることができるわけですけれどもなかなか日本にいるとこうスーパーに行って肉を買ってきてもそれがちょっと前まで僕らと同じぬくもりを持った生き物だったということが想像しづらいと思うんですよね。ただそののザンビアの生活では えー、自分自身で命を奪わなければいけないということで僕も、えー、鳥とか豚とか牛とかさまざまな動物をさばかせていただいていましたであの鳥とかはですねかなりの数僕もさば、えー、くことがあり、えー、だいぶ手慣れてきたかなと思うんですけれども豚とか牛とかの大きい哺乳類というのはやはり自らその命を奪うときにさまざまなことを考えさせられます、えー、初めて豚をさばいたとき それなりに大きい豚だったんですけれども哺乳類なのでもちろん温かいんですよね人肌の体温を持っているで便利な道具があるわけでもないので生クラ包丁1本でさばかなければいけないんですけれども慣れない手つきでその包丁で豚の頸動脈を切るんですよねあの血がドクドクと流れその絶命する前に隣で焚き火を準備して 豚が動かなくなってきたらその今度は毛を焼いて皮を剥いでいくで豚が絶命したらいよいよお腹をさばき内臓を一つ一つ取り分けていくということをするわけですけれどもおなかの中に手を入れると温かいんですよね。つい、 えー、本当に数分前までここに命があったんだなということを感じさせるぬくもりですであのこうしてですね自分自身であの命を奪ってさば、えー、いていくとですね、えー、日本ではなかなか感じたことのないような、えー、感情を感じました、えー、この僕がさばいた肉の一ったりとも血の一ってきたりとも無駄にはしたくないという思いですあの日本でも いいただきますという言葉を皆さん口にされたことがあると思いますけれども僕はそれまで「そのいただきます」という言葉をある種のこうマナーのようなものだと思っていたんですねところが実際に自分自身でそうやって豚をさばいてみるとあこれは直接的に目の前の命を自分の好みにいただきますということなんだなということに 気づきます、えー、こうした感覚を感じるとですねこう一見不便だと思われていたこの生活の中では便利な生活では感じることができない様々な小さな感謝の気持ちというものに気づくようになります、えー、ともするとですね発展途上国の生活というのは日本の社会と比べると 不幸な生活がそこにあるのではないのかなと一元的な物差しで測ってしまいがちになりますけれども幸せというのはそうやって単純に測ることができるものではないんですね。 もちろんあの医療の問題であったり教育の問題、さまざまな社会課題は抱えていますが、えー、不便と言われるその生活の中では、実はありがとうとか感謝を感じる機会というのは非常に多いんですね。で広がって日本の生活を考えてみると、まあクリック一つで物が届いたりコンビニに行けば何でも手に入ったり、えー、本当にたくさんの物質的な豊かさに囲まれてはいますが、ありがとうと感じる機会というのはどれだけあるのか。 かなということを思うと実はこの利便性の影にそういったものを追い合ってしまっている社会でもあるんじゃないのかなと感じますどちらが幸せな社会ということを単純に比べられるわけではないですけれども幸せというものを一つ考えてみる尺度として一日の中でどれだけ多くの感謝を感じることができるのかというような見方もできるのではないのかなと思いますそうしたことを考えたときにザンビア の, その一見不便な生活という というのは僕自身にこの人生とか自然の豊かさ美しさ生きるということの尊さということを教えてくれる生活でした、えー、世界にはですねさまざまな、えー、社会がありいろいろな生活がありますいろいろな価値観を持つ人間がいて何が幸せ何が不幸っていうのは人それぞれ違うものなのかもしれませんただ、えー、それだけ違うからこそ僕らは 例えばこう先進国の人間が途上国の人間一方的に何かを助けてあげるとか恵んであげるというような考え方ではなくてお互いの足りないところを学び合うという関係性も結べるのではないのかなと思います。 このザンビアの他にもですね僕が今まで赴いてきた国々というのはそういった学びをたくさんくれるところでしたまた機会があれば僕自身がそうして他の国々で気づかさせていただいたこと出会いから頂 い, いてきたことを皆さんにお伝えできたらなと思いますありがとうございましたご視聴ありがとうございましたチャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです